この町に生まれてよかった、やはり地元を愛する人、地元 を, 地元をたたえる歌です、えー、地元に生まれて、この町に生まれて、えー、よかったという 歌, 歌なんですけれども、えー、愛理さんが素敵な声で歌い上げます。お聴きください。この町 「平凡といえばありきたりだけど忙しくしてるよ」「家族のように育ててくれました」「まるで町中がお日様みたいに声かけてくれる」 れた時から「ここで暮らしてる」「想像した未来と違ったりしても楽しんでる」 g o o d b y e